前髪が割れてるーだだよ太郎だよダブル太郎だよそば<笑>るはいということでねこんにちはやっぱすごい一番ダサい格好してるこの世であのですね皆さん僕の肌を見ていただくと分かるんですけれども見てくださいほらニキビニキビニキビニキビニキビニキビニキビっていう今ねすっげえ肌状況悪いの なんでって思う方いるでしょでちなみになんだけど抗生物質もビタミン剤も毎日飲んでて1日に20錠くらいお薬を飲んでるんよその美肌セットみたいな美肌服用ビタミンセットみたいなのを飲んでてでもこんな荒れるの「なんで?」って考えたので最近に関してはあの、2時前まあ1時くらいには寝てるようにしてるしで、ちゃんとご飯も食べてるしなんだけどまあ、運動とかはまだできてないんだけど「なんで?」って考えたんだけど まあ、別にその生活習慣面はまあそれなりに自分なりに改善したつもりで他のようになんだろうって考えてベッドのシーツとか僕これ枕使わないで寝る派だからシーツを一回もう思いっきり洗ってみたのででも変わらず変わらずなんでなんでって考えた結果あの以前おな菌1週間をやってたじゃないですかおな菌を一週間してたんですけどおな菌一週間終わった後続けようと思ったんですけど続けられなくて またまたね、またまたすごい頻度でやってしまっているんですよ、なんなら毎日くらいのペースで、で、それがたぶんね、私なりの原因なんですね、うん、だっておかしいもん、こんだけ抗生物質飲んでできるっていうのはおかしい、おかしいよ、なんならね、前まではね、ファンデーションとか塗ってたから、荒れるのは当たり前だったっじゃなかったんだけど、最近はもうメイクすらしてないのにさ、荒れるっておかしいからね。という僕の本音です。ということで、第2回。 おなきんしまーすちょっとね今の状態を見てほしいわかるめちゃくちゃゃくくででききとんのよ死にてくれ、マジで泣きそうなくらいなんだけどちょっとねまたまた本気でやってみたいと思いますまあ、ちょうどね緊急事態宣言も出てることだし目指して2週間2週間は頑張っておなきんしたいと思いますは い, いやばい、ね、だってもうはいということで今日から2週間頑張っていきたいと思うので2週間後多分ねまた動画があるのでチャンネル登録してお待ちください よろしくお願いします。